はい、四月の 20... はい、9 日, 9日、はい、はい、帰りの日がはい、ゴールデンウィー ク,、はいはい、ーィーク初日初日ですかね、世間的にははい1日二日はなんだお休みにする人がいるのかうん、1日二日を休お休みにすればすんばらしいもうみんな働きたくなくなるんじゃないそうなんだよね連休っていうのは 長ければ長いほど仕事への復帰が辛い気がしま す, す今日あの YouTube 見てたらうんうんあのお酒の CM が入ってはいはいゴールデンウィークは毎日がなんだっけ金曜日みたいな言ってた、ま、毎日が金曜日こんにちはこんにちは暑いです ね, いですね毎日が金曜日だから毎日お酒を飲もうみたいな CM だってなるほど毎日が週末って言ってた 確かに、毎日が日曜日じゃないんだねそう金曜日そうなんだ日曜日飲むとあ月曜日仕事でしよう確かにそうかだからほら鼻菌っていうじゃないおでん、うん、関係ないけどほら、うん、世間一般的には鼻菌というわけうんうんうんそうですねあお客さんではないようなこんにちはお客さんの可能性が こんにちは。<笑><あ><笑>大丈夫かなあ。すみません。今日が四時までで一応営業が終わってしまっていて。はい。社<笑>長が見れる牧場ですね。はい。はい。お客さんに。接客中です。<笑> 明日がお休みで、明後日とか、あのー。平日と、あと祝日の午後とかはやってます、ね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。よいしょ。わざわざ来てくれたのに。ねえ、あ、でも。なんか通りがかった感じでしたね。 多分看板かなんか見てて怪しい看板を見たのあ、そうだそこを動画に映すのは初ですね午前中私たちが農場長が主に頑張 っ, 頑張って手で押してはい。ね、頑張ってうんって手で押してプレハブを内側に引っ込めました手で押したっけ<笑>いや快撃ですね、うん、すごいよ どんどんなんか酷くなっていくよ、はい、すごいねそのうちこのバスケットゴールも撤去されますそうですねはい今これはふれあいエリアの、えー、改築改築中んん、はい、なんかダチョウってさ、はい、逆流性食道炎になりやすい ああ、キャンちゃん、その毛があるよね。なんか、今日農場長が、小松菜、はい、あげてたんですよ、はいうん。でも、見向きもしないで、ずっとぐるぐるぐるぐる、ぐ, ぐるみたいな。ま あ, ーあーねー、あれ。なになに。どうしようか、ひな、ひなと卵どっちにします。ひなから。どっちでも任せる。ひなから。いはい。 さて1個あったああ本当だ雑草がボウボウになるともう卵がどこにあるかわからないよねえ社長さんもなんかそれを目隠しとして産んできたらもう取れないねそうなんだよね <笑>ミュウなんて買った時にはもうわかんないねうんうんあー色がねああ、雑草入ってきた完成も近いでも使う日はまだまだ、うんよ 使う日はまだまだ後でしょう新しい日なさ。あ, あ、ほ、え、ん、ー、とそうですねあと一二ヶ月は1、2ヶ月、あと一ヶ月ぐらいかで、そこに今いる第一号たちがたちが向こう側に出ていくと大丈夫ありがとう、はあ、さてサクッと うん、サクッとうん。もうせサクッと行かなくてよし<笑><笑><笑>そう、あんまり普段使えていないけれども、ね。何がアルコールも一応ありますはいはい ひなしゃの作業をした後とかには私は使います。うんうんいますうん、はい、皆さん、うん、ひなしゃにやってまいりました。大丈夫かな。はい、現在の室温は二十七点三度。 そして湿度は三十四パーセント、晴れです。十六時ぐらいですね、僕らが来ているのはね、はい、はい、二十七点一の、二十七点、二十七点一の三十点六、わお、まあちょうどいいんじゃん、ちょうどいいですね。はい。 起きてるさっきまでここの暗がりで寝ておりました暗すぎて何も見えません<笑>はい今朝<笑>も減ってるね、はいはみんな素早く動けるようになってきましたたわしが走りますたわしちゃんかわいいたわしちゃん<笑> 足の長い首の長いハリネズミああ背中だけ見るとハリネズミだねじゃないう ん, なんかねいろんなものに見えてくる、ね、YouTube のコメントにこうやってあの、うん、もうオレンジっぽいね、じゃなくてこうやってオレンジっぽいやつのサムネイルに し, して出したら、うん、うんうん ディスカバリーチャンネルのホラー界かと思ったってディスカバリーチャンネルあ、そういうチャンネルあるんですかあるらしいよ、えー、ホラ ー, ホラ ー, ホラーなんかホラーっぽくないなんかわかる、でも<笑>確かにねホラーではございませんこんなに可愛 い, いはい、可愛 い, いです天国です<笑> こ, こは天国ダメだよ、人落ちいちゃう しっかりダチョウ、こんなちっちゃくてもね、なんて言うんだろう。ダチョウよ。社会というか、はい。ダチョウ界の厳しさがあります。あのこんにちは。可愛 い, いこ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ゾアップくんこんにちは。気になるかい。かこの子、首が太いね、がっしりしてる。いい感じ。えー あまだ大きい。これはもうこ、ここも三メートル候補だ。<笑>みんなが餌をつついてる。泣いちゃって、怖かったの。怖いね、カメラ怖いね。めっちゃ食べてるの。はい、餌を足しますか。はい、お願いします。 皆さん見てわかる通りこれは決してブランコではございませんヒーターです下から見ればわかるかなねたまーになんでブランコ置いてるんですかってコメントがくるんでブランコね確かにそう見えるそうブランコならば俺が乗ってますあ蝶<笑>チョウたちが乗れる大きさじゃないし<笑>確かにね高すぎないけど、うん うるてるのは三番以外もいいねそうねで結構朝になったら空っぽになってるから今日は多めにあげて帰りましょういい食べっぷりだいい感じだねクラ狩りが好きな子がいたり一心苦談に食べ続ける子がいたり一人黙々と固食を楽しむやつ<笑>いっぱいいますね個性がいいろんなダチョウが ねえ、もうね。十人と色。丸いやつ、尖ったやつ。ねポケたり、モンスターりですね。ダジョったり。<笑>あ。わいいです。さて、この中からクエスパトラー生まれるんですかね。<笑>クエスパトラ ラジオを使ってホワイトノイズをね流しながらのチークになっておりますが、はい、これは音を騒音をカモフラージュする効果があったりします多分い、はい、水追加あんまりでも飲んでないかな綺麗ですね入れる量が多いのかなそれかあれじゃない あまりはまらなくなったんだああ確かにね、それだったらいいんですけどはい、みんなかわいあんまり、うん、合ってない見えないかないい食べっぷりだ水もどうぞ サム候補ですはきっと動画のサムネイルになってると思いますうんうんさせら続くやつそしてまた補食を楽しむやついっぱいいるよ可愛、うん、い, いね、うん、わ, わらわら感がいいあーやめて、目、ね、つつかないで目はダメだ、目はいやもうこのこの段階で ねえ固め失ってたら、うん、もうやっていけないよ。ねえ何何な ん, な ん, な, んなんだろうねお互いに続きあってるの面白いね。うん何何だろう黒いとやっぱり目立つ。もう気になっちゃう。なんでお前らじゃあマダラモールに生まれてきたんだ。目はあれだね捕食者から守るためです。ねカモフラージュ。うんあの枯れ草の。 ハラッパみたいなこところこの模様は紛れるんだ。ってこもももそううじじゃゃんな確かかかにのあチッななボディだね早いねいい大丈夫わお水を飲みな <笑>ああ、もうもう横着を覚えたやつがいるんですが。すごいですね。早いね。あああ<笑>大丈夫かい。ね、ちゃんと立って食べな。おお、勢いいいね。ちょっとでも下痢してる。してるね。うん。あまり良くない。どうした。うん あのつ、めっちゃつついてるやつうん見、うん、てくるはいやめなさいやめなさい6番6番か減りはい<笑>みんなと同じ食事みんなと同じ水をとってるのに下痢になるんですね個体差か人間もそうだな ね、人には人の乳酸菌そう。あ、そういえば乳酸菌混ざってるんですよ、餌に。あ、そうなんだ、うん。あ、まあ、そうか。俺も作ったことあるから、おな、わかるかな。リオフェルミンがあります。はい。リオフェルミン入れてんの、うちだけ。いや、あそこも、海外のとこも入れて。リオフェルミンじゃないけど、ね。が教えてくれたの。のそう。あの乳酸菌、プロバイオティクスって言ってた。はいはいはい。うん。 ねありますやっぱり重要らしいです。ガセリキンとかな。みんな頑張れ。ヨーグルト食べろ。よし。はい。まあこんな感じで。はい。明、はい、日の二十九日のナでした。はい。一旦ここで終わります。明日も元気で過ごすんだよ。 では皆さんさ よ,、はい、さようならさようなら